今回は「ガンダムマーク2」制作のパート83になりますそれではご覧ください前回の続きで切断箇所の隙間を埋めていきます パーツの形が出来上がったので、全体にヤスリをかけていきます。さて、このパーツのデザインですが、こんな感じにしようと思います。 それではまず印をつけていきますマスめツールをそのまま使って貼る予定のプラ材を作っていくために大きめにカットしたプラ材を準備します同じ形のプラ材を複数作るために。 使わない部分を使って接着してしまいますマス目ツールを移して切り出したい形をトレースしていきます スリッパーやデザインナイフを使って、大まかにカットして、ヤスリで形を出していきます。複製できたのが、こちらになります。 接着部分を切り取って真ん中の2枚を取り出して貼るパーツにします次はこの内側に貼るプラ材を作っていきます。 ほど作った端の2枚が使えないか見てみたら必要な部分につぶれや歪みもなかったのでそのまま使ってしまおうと思います位置を合わせて再び接着し形を出していきますこれで。 このパーツも完成です次はスジ彫りをしていきます 続いて、マルモールドの穴を作っていきます。プラパーツを貼る前に、スジ彫りなどでできた針を取っておきます。